皆様ごきげんよう、久目です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月12日。ところで、俺の風雷の印籠を見てくれ。こいつを、どう思う素早さと器用さプラス5で埋めてるのは、確か魔法使いでレグナードに行っていた時の名残ですね。メラゾーマを暴走させるために、とにかく器用さが欲しかった記憶があります。でも、今となっては、さすがにヒットポイントと器用さの方が良さそうに思えてきますよね。 今気づきましたが、一つの宝箱に破片が4個入っているのはとてもありがたいですね。持ち寄り1回で、現物1個が保証されているようなものですからね。というわけで、特に語ることもなく、作り直しの風雷の印籠が完成しました。錬金釜に白紙のカードと呼び寄せの筆を入れて合成するだけだったので、コイン台とかが不要なのは助かりました。これでいつ風雷の印籠の上位アクセが実装されても大丈夫です。